はい、こんにちは。A11 の阿部です。この動画では、アトピーの原因とか、体重法とか、いろいろ伝えてきた中で、では、体の中で、ものを使うだけじゃなくて、この体一つで、例えばマッサージ、ストレッチ、そういうことで体を良くしていこう。それを伝える動画です。セルフケアとか、よろしくお願いします。まず、はじめに、シーズンの中で、デリケートゾーン、 またですよね。かくなるときってありますよね。股関節が硬い。足のめぐりが悪い。そんなこと。実は、ここ、痒くなる原因なので、今回はそんな、内もも周りのストレッチ。ストレッチで体のめぐりを良くして、緊張をとる。そういうことによって、痒みをなくそう。そういった動画です。では、早速やっていきましょう。まず、チェック。こうやって広げていって、今、90度くらいかな。 広げていっていなっていいいいいっっ硬なう人結構多いと思いますであれば片っぽずついきましょう片っぽずつまず広げるだけ足を広げて片っぽ閉じますでポイントはこちらの手でここを押さえますで反対の手でつまずきを持ちますそしてつま先を手前に引くように伸ばすもしこの時に伸びなかったらタオルを使いますタオルをこのように使って持ちます つま先に引っ掛けて、手前に引くように伸ばします。で、引っ張ってから前に倒します。10秒間ぐらい行います。次に、今度は片方で引っ張りながら前に。この時も、こちらの手でここを押さえて前に。最初にやったのは、ももの後ろ。2番目は、ももの内側に来やすくなります。間違ったやり方では、 前に倒れる時につま先も内側に行っちゃうと伸びるところが変わりますつま先はしっかりと天井に向けた状態で前に倒れましょう骨盤が浮いてしまう骨盤が浮いてしまうとうまく伸びることができませんそういう時にはタオルをまた使いましょうこういったタオル畳んで畳んでそうすることによってちょうどこれぐらいの大きさになりますそれをお尻の下に敷きます 座骨と呼ばれるところに敷くと骨盤が立ちやすくなるそして股関節から曲がることができます内ももを伸ばすやり方開脚をして伸びるそれができればいいんですけどもうまくできないことがあるのでしっかりと股関節から曲がる骨盤を押さえながらまずはつまずきの方向へそして前側にそうすることによって内ももが伸びます最後ですこのポジションこのポジションで一回膝を曲げます 膝を曲げた状態でつま先の方向に体を向いて倒します体を通してから足を伸ばします倒して足を伸ばす倒して足を伸ばすそうすることによって膝を伸ばした状態膝を伸ばした状態で体を倒したり傾けたりすると膝先ふくらはぎに近いところが伸びるんですね でも曲げた状態で縮めてそこから伸ばすと膝から手前遠位、筋位っていうんですけども手前側が伸びるそうすることによって効率よく伸ばすことができます結果この内側のライン筋肉だけじゃなくて内側のライン全部が伸びるのでここのうっ血とか神経の過敏っていうのは起こりにくくなります ぜひですね、こんな感じで、まずは一つのポジションとか、一つの場所とかを決めて、しっかりと伸ばすようにやってみてください。復習です。内ももを伸ばしたいとき、よく開脚をして伸ばすことはありますよね。でも、一個ずつ着実に、しっかりと伸ばすのは大事です。最初は、つま先を上に向けた状態で、前に。内ももが伸びる。横にねじって前に。 うまくいかない場合にはタオルをたたんでお尻の下に敷いて骨盤が立つように股関節から倒す次にこういった前に手が届かない場合にはタオルを使ってつまずきをしっかりと天井に向けて固定した段階で倒す固定した状態で倒すもう一つのポイントがお尻が浮かないように押さえて倒す押さえながら倒す 内ももをより伸ばすには、膝を曲げた状態で抱え込んで、抱え込んでが伸ばす。もっと抱えて伸ばす。そうすると、遠い外側、遠くよりも、内側の特に近い近いところを伸ばす。そういうことができます。いろんなやり方あるかもしれないけど、一つをしっかりと正確にやることが柔軟性、そしてここのこわばりとか訴えを取るコツになります。ぜひやってみてください。こんな感じで、一つの動き、 しっかりとやる。そうすることによって痒みにくくなります。柔軟ストレッチをすると足が痩せる、血の巡りが良くなる、足が細くなる、いろんな効果があるんだけど、痒みにも有効なので、ぜひやってみてください。はい、本日の動画は以上です。最後まで見てくださり、ありがとうございます。